はい。それでは、アウトプットに焦点を当てたオンライン授業の実践報告という題目でお話をさせていただきます。発表者は、安倍、ありさ、森、森屋、ルシア、佐久間、四郎3名ですが、このビデオは佐久間、私が、えー、お話をします。はい。私たちは、カンボジアにある CJCC、カンボジア日本人材開発センターというところで、日本語の授業をやっています。えっと、期間、 としましては、あの高校や大学のようなところではなくて、学生学習者は月謝をのようなものを払って週に2回とか3回授業を受けているような、えー、そんな期間です。はい、えっ、ー、とこのえっ、ー、とスライドにつきましては、この下にあるあの URL もしくはこの QR コードから、えー、飛べるようになっていますので、まあ、リンクとかも少しですけど貼ってますのでもし気になる方がいらっしゃいましたらそちらもご覧ください。 はい、では始めます、はい、ではなぜアウトプットなのかというところですねはい私たちがアウトプットに焦点を当てた背景としましてはですねまず、えー、とカンボジアでも、えー、COVID-19 の, あの感染が広がりまして対面授業が禁止になりオンライン授業をやらざるを得なくなりました今までずっとオフラインでやってたんですねで まあ、いろいろな懸念があるんですけど特にオンライン今までずっとオフラインでやっていたからあの学習者数確保できるのかっていう懸念あとは今までずっとオフラインでやっていた先生たちの負担が急に増えるのではないかという懸念、まあ、先行きの見えない中でそういう懸念があったわけですね、まあ、他にもありましたけどでそれに対その対策の一つとしてですね えー、中級クラスを一クラスにまとめようという 案, を案が出ました、えっと。私たちは丸ごとを使って授業をしているんですけれどもオフラインでやっているときは 初, 級初中級という教科書を使ったクラスあと中級1中級2それぞれの、えー、教科書を使ったクラス3つのレベルがあるんですね。それをそれぞれやっていたんですけれどもまあ上記のような、ね、このような学習者数の確保とか講師の負担増という懸念から じゃあこの3つのクラスを1つにまとめようさすがに1つのクラス3人とかの学生を相手にだけに授業を開くことはできません、うん、ですからこういうような対策を取りましたでやっぱりそれでも懸念があってあの1クラスといっても初中級と中級2では教科書のレベルを見ただけでもだいぶ差があるんですねそうすると当然学習者の能力の差も大きいわけですじゃあそれをどう解消するか として解決策として私たちが考えたのがじゃあアウトプットに焦点を当てた授業設計を行いましょうということでした。でなぜじゃあ皆さんねあのアウトプットに焦点を当てるとレベル差は解消するんだろうという疑問を持たれると思います。はい、まあ、こういうことです。あの伝統的にこういう、ね、授業で質問しますよね。昨日何を食べましたかって学習者に聞くとラーメンを食べました。美味しかったです。 まあ、初級のの学生このぐらい答える で, しょうでじゃあ中級の学生だったらうどんを食べようと思 っ, て思ったんですが店に行ったら閉まっていたのでラーメンを食べました前に行った時より麺が細くなっていて美味しくなっていましたとか、まあ、よく分かりませんけどこのぐらいの話はできるわけですよね。じゃあつまりアウトプットに焦点を当てると。 学習者側のチャレンジ精神次第でそれぞれのレベルに合った授業になるはずだと私たちは考えたんですね。つまり昨日何を食べましたかっていう働きかけは変わらないんだけどどのように話すかという点で学習者が自分のレベルに応じた対応できるというそういうことです。はい、ではなぜアウトプットなのか。はい アウトプットに焦点を当てると、はい、先ほど言いましたように学習者間のレベル差をあまり考慮しなくても済むだろうと考えましたあともう一つですねあのオフラインの今までやっていた授業では、えー、大人数のクラスが多いんですねでまとまったアウトプットの練習がしにくいという側面もありましただからまあこの機会に、ね、少人数でアウトプットの練習をしたらいいのではないかというのも一つの側面としてありましたはい では、じゃあその授業をどうやってやったのかという実践の報告に移っていきます。はい。授業の概要、簡単に言いますとこんな感じです。えー、60分の授業を17回ね。ね、えー。まあ大体週に1回やりました。はい。ズームを用いました。えー、学習者の数は20名程度。えっ、ー、と、お昼と夜に2つクラス作ったんですけど、まあ大体どちらも20名程度になりました。まあ意図したわけではないんですが、はい。 で、えっ、ー、と、オリジナル教材を作成しました。えー、使いました。ね。あと、普通の私たちオフラインで授業をやるときは丸ごとを使っているんですけれども、ちょっと今回は、あのー、オリジナル教材を作成。で、オリジナル教材なんですけども、あの、こういトピックがありますね。えっ、ー、と、これは、ここ、あの、すいません。あの、スライドをここクリックしてもらえると、あの、そのページに飛ぶんですけど、なんかそのトピックが見られるところがありまして、それに準じて、 順次たものを使っています、えー、とトピックだけをばばばって決めておいてそれぞれの担当者が内容を考えていくというやり方で授業を考えました。はい、であの、ここにあるように講師3名が順番に担当しました。ね、これ実際に使った予定表です。はいねはい、で、授業を進める上で、まあ、いろいろなポイントがあるんですけど今日は4つ。 お話 し, しますすポイントを4つお話 し, しますまず1つ目のポイントこの授業のポイントの一つまま、えー、まとまったたた量をを話すための工夫をしましたじゃあどういうことかといいますとはいズームを使いますけれどもブレイクアウトを繰り返すんですねそして小刻みにステップを踏む、うん、小刻みにちょっとずつ話していく最終的にある程度まとまった話ができるように誘導するというやり方を取りました、はい、じゃあ具体的に言いますとですね これは実際に使ったスライドですトピック10は人との関係ということで講師の一人が準備をしたんですが、はい、この4つを話すことにしたんですね。その人との関係友達ですね、えー、性格とエピソード性格とエピソードにその他4つのポイントについて話してくださいって言ったんですね。で急にある人について話すのって難しいですよね。 だからあの小刻みにステップを踏みました。まず最初のブレイクアウトでは投げかけるのは同じみんな。一番仲がいい友達はどんな人ですか。そしたら一番最初のブレイクアウトではその人との関係だけをこんな感じで三四人で四分だけ話します。例えば一番仲がいい友達の名前は靖子です。靖子とは高校生からの友達です。今まで一緒にいろんなところに旅行しました。 2年前、カンボジアににも遊びこのこれは教師から講師からの例示なんですけど、まあ、こんな感じのことを話してくださいということですね。で学生は自分の仲のいい友達について考えてこのようなその人との関係をまず最初のブレイクアウトで話す。でこういうのをちょっとずつやっていくわけですねじゃあその次のブレイクアウトでは性格とエピソード一つについて話してください。 ね、例えば「安子はとってもパワフルな人です」うん、エピソードですねここちょっとすいません省略しますけどでその次のブレイクアウトでは、ね、性格とエピソードもう一つについて何か話してください、ねえー、で最後に、ねえー、とその他何か話して最終的な最後のブレイクアウトではその人の関係性格とエピソードを2つ話して最後まとめの言葉も言えるような 感じの構成にしていいくととうことですね、えー、ですから、えーね、ブレイクアウトできるっていう利点を生かしてもう何回も何回も繰り返して、えーとね、最終的にまとまった量を話せるような構成にしたということです。はいまずこれが、ね、まとまった量を話すための工夫1つ目のポイント。はい、じゃあ2つ目のポイントはですね時間差でのツール使用っていうところなんですけれども。 えー、と授業ではお伝えしたように Zoom を用いました、はいね。ここでは話す練習をします。ねはい、で授業の前には反転ビデオを送りました、ね。これを見てきてください。これは何のためかっていうと、まあ、多少インプットもあったりしますしあと話すことの準備っていうのが大きいです、えーとね。例えば友達について話してくださいと急に言われたって。 ね、それがあの母語であっても難しいですよね急にねパッと考えてこんなエピソードあったこんなエピソードあっただから授業では話す練習に集中できるように全部話すことは考えてくださいということでまあ私たちルームで撮ったことが多いと思いますねルームを使ってビデオを撮ってそれを送るうん。ですいませんあのスライドここクリックしますとですね えっと、私が一つ作った反転ビデオを見ることができます。もし、どういうビデオを作ったのかなっていう関心がある方がいらっしゃいましたら、ここをね、スライドをクリックしていただければなと思います。はい。まあ、ルーム以外のツールも使いましたけどね。とりあえずビデオを作った。あと、授業後はフリップグリッドを用いました。えっと、フリップグリッド、ここ、あのご存じない方がいらっしゃいましたら、ここからあの飛ぶことができます。はい。ねえ。これはビデオの提出をさせました。話す練習しますよね。 Zoom、で, でその授業が終わった後にじゃあそのまとまって話す内容をもう一度ビデオで収めて私たちに提出してくださいということなんですね。はい、でそうするとやっぱり成果を学生も可視化することができますし、えー、講師私たちにとってもあのその結果を見ることができるしフィードバックもできるということになります。はい、でこれをまとめるプラットフォームとしては Facebook を用いました、Facebook、グループを作りました。 カンボジアでは Facebook を使う人がとても多いので、えー、とこれを使いました。でこの Facebook を用いて、いろんな各種連絡、反転ビデオの配布、フリップグリッドの連絡などをしました。はい。で、えっ、ー、と、まあ、ネット環境の弱さに時間差で対応するという意味が、意味合いが強いです。というのも、 えっとまあ、あんまりカンボジアも、まあ、人によると思うんですがネット環境がすごくいいというわけではないしオンライン授業をやってもスマホちっちゃいスマホだけで参加する人もいるわけですね。とするとあのその授業時間内にいろんなツールを使ってなんか活動するというのはちょっと難しい。というわけで、まあ、リアルタイムのセッションはもうズームだけにしましょうと。ズームスク ね、だけつないでもらってそれだけ1時間やってもらおうで そ, その代わりそれを保管する意味で、まあ、授業前や授業後にはいろいろちょっとやってもらうというような設計にしましたフリップグリッドですね先ほどご紹介した、ね、このようにトピックごとに、ね、ここにあげてくださいよって、ね、指示を出してこう各学生が。 ね、自分でビデオを撮ってあげてくれるわけですね。で、それに対して個人的にフィードバックをすることもできます。ね、とっても良かったと思います、こ の,、ね、あのツールの仕様は。はい。はい、で、その次には、えー、ポイントは、えー、3名での対応ということです。はい、これ、すでにお伝えしましたが、私たちはこの授業を3名で担当しました。でここ、担当表があるわけですけれども、例えば最初の 自分と家族はモリアが担当しました。住まいと環境、安倍が担当しました。ね。こういう感じです。で、しかし、授業はね、3人とも全員入ったんですね。うん。例えば、自分と家族だったモリアが担当していますが、えー、これですね。授業メイン担当、モリアです。ですから、教材の作成、授業の進行を全部1人でやります。ね。 トピックだけ与えておいて、それでじゃあその内容で何か作ってください。全部お任せしました。ね、任せましたというか、うん、そういうルールにしました。で、えっ、ー、と、阿部佐久間は、えーと、その Zoom セッションには入ります。えー、で何をするかというと、授業のサポート役ですよね。はい、例えば、Zoom ホストは、えー、サブから出しました。ね、あサポート役からね。うん、だから、 えー、そうですね、えー、ズームの操作に手 間, 手間取ってる人とか、何かうまくできない人の対応とかは、サブの講師、サポートの講師がするわけですね、はい。あとは、もちろん授業のブレイクアウト、小刻みに何回もやると言いましたけど、そのセッション、あそのブレイクアウトには、私たち入ります、サポートもね。はい、で、えーと、いい点としましては、サポート役っていうのは、授業準備がいらないわけですね。うん、あのメイン講師が全部やりますから でメイン講師はもう Zoom のなんか細かいこととかなんか戸惑っている学生とかもあのサポート役が対応してくれますので、えー、授業の進行に集中できますまた時としてメイン講師が落ちることがありましたねネットからその時はサポート役が助けたいということもできますはいであとは他の講師のやり方から学ぶことができる、ね、あのサポート役の講師はメイン役の 人を見ながら、ああ、なるほど。これ、ああ、これいいなとかね。ああ、こういうやり方もあるのかという学びの機会ですよね。はい。あと、学習者にしてみたら、先生が一人、三人いるわけですから、ブレイクアウトでいろいろな先生、ネイティブの人と話すことができるというのもいい点かと思います。ね。はい。はい。じゃ三名での対応の次、最後は日本人交流会の実施。 講師以外の人と話す機会を設ける、うん、数名の日本語母語話者に参加してもらうという、まあ、ビジターセッションといわれるものですねえを行いました。ね、最後にねと韓国の国の旗がありますというのも韓国の学生もいたんですね私たち の,、えーね、あのコースにはね。はい、で日本人のビジターに参加してもらって自分の国のおすすめのものを紹介しましょう。 まあ、これはありがちなあのパターンですけれどもね何かカンボジアの学生はカンボジアのことなんか伝えたいことをプレゼンして日本人の人はそれ何か質問してねそれが終わったら今度は日本の人が何か日本に関することをプレゼンして質問してみたいなのをねここに15分って書いてますけどえとこういうのをねあのブレイクアウトで人を変えることによって3回とか行ったりしました。はい まあ、こういうね。あの日本人交流会の実施も良かったかなと思っています。はいでポイント4つですね。はいまずはね。何かこうブレイクアウトを繰り返してね。あのまとまったりを話すための工夫。あと、ネット環境のね。弱さを補完するための時間差でのツール使用。それと講師の負担を考えたりした。上での3名での対応。 あとモチベーションを維持するための日本人交流会の実施ということをやりました。はい。で、じゃあこのようにして実施した授業がどうだったのかということに入ります。もうすぐ終わります。はい。えっとまず講師の視点からザックバランに聞いてえっと話し合ってみたんですけれども、まあ、良かった点、反転授業を取り入れることで話すことに集中できる。うん、それそうですね。達成感を高められる。 そう学生はもうずっと1時間中しゃべってるような感じですからはいあと、えー、まあ話す能力は伸 び, 伸びただろうとまあ私たちから見ても、うん、最初と最後に比べると、うん、ちょっとなんかあの上手になってるうんあとは授 業, 授業準備が楽だということありました反対に反省点としましては、えー、パターン化によるマンネリ化ですねなんか同じようないつも同じような感じでやったのでちょっとマンネリ感が出てきた あとはこれはこの授業に か, かわらず話す授業の問題点でもあるんですけど効果的なフィードバックは、うん、あんまりできなかったかなというのがあります。フリップグリッドとかを、ね、使ってやったんですけれどもあとは、えー、とまとまった量を話すことを目標にか掲げていたからというのもあるんですけどあんまりやり取りっていうのはなかったんですね。うん、ご質問してて答えて ちょっと物足りなさ。あと上のレベルの人が物足りない。うん、やっぱりなんだかんだ言って下の人のができるようなテーマを選んでしまうので上の人はちょっと物足りないかな。あとは授業準備が大変。まあ、この辺はですね、えっと反対のことなんですけれども、まあ、ある意味パターンが決まっているから楽。でもマンネリ化がする。 でマンネリ化を打破しようと思うと授業準備が大変ってこととかなと思いますあと普段の授業では私たちは丸ごとを使ってますからコンテンツ自体を準備するっていう必要がないわけですね。何をするかっていうのを決める必要がない。うん、だけど今回はテーマだけ与えてやったのでその内容は自分で考えなきゃいけない。そういう意味で人によっては大変だったという人もいるし楽だったという人もいるということです。 はい。次に学習者に聞いてみたところ、ね。まあ、たくさん話せてよかった。まとまった量を話して自信がついた。オリジナル教材なのでカンボジアの実情に合っており、場面が現実的だった。それはそうですね。私たちは学生の顔を思い浮かべながら、えー、授業を構成していきましたから、その通りだと思います。逆に悪かった点としては、新しいことがあまりなかった。簡単だった。最後は少し飽きた。 まあ、私たちの懸念と同じですよね、うん、反省点と、まあえー。そうなんですね結局アウトプットに焦点を当てたためにインプットが丸ごとなんかを使うのに比べるとやっぱりちょっと、うん、本人の努力する意思がないとちょっと そ, ういう辺その辺で物足りなさはあるかなということでしょうかね。はい はい点と悪い点は表 裏, 表裏の関係であるとまあそうですねだからアウトプットをガンガンガンガン話させようとするとやっぱりインプットっていうのはおろそかになってしまう部分がある、うん、あとさっきの授業準備の問題もそうですよね、まあ、楽な部分もあるし逆にそれが、ね、大変だっていう部分もあるはいでじゃあそれを解決するためにはやっぱり これですね授業パターンを増やし難易度に工程をつけることによってこのやり方でもレベル差や考え方の違う学習者を引きつけることができるのではないかということです。どういうことかといいますと今回私たちは「えー、と読話型」まあ、これは用語が正しいかどうか分かりません私が勝手につけましたけどあの、まあ、1人でまとまった量を話すことを目標に結構その。 楽器というかこのコースを通じてて構成してきたわけですね授業をねだけどちょっとこれがワンパターンになりすぎたから、まあ、例えばやり取りをする会話型であるとか誰かの話を聞いてそれにチャチャをチャチャというか質問を入れていくっていう質問型みたいなそういうパターンを増やしてもよかったかな。うん、あと後ろの難易度に工程をつけるっていうあたりですけれどもあのやっぱりですねこんあの 下の学生に合わせたってことはないんですけど、うん、と具体的な話が多かったんですね。例えば友達について話しましょう。食べたものについて話しましょうとか、ね、旅行について話しましょうとか、そういう話が具体的な内容、うん、下のレベルにばっかり合わせてしまったから、そういう意味で、ちょっと上の学生物足りないかな。だったら、ちょっと抽象的な、これどう思いますか なぜこうだと思いますかみたいなね。そういう抽象的な話をテーマを盛り込むことによって多少レベルの高い学生もチャレンジ精神を発揮できるような内容にできたのかなという思っています。えっと、ですからですね、授業パターンは今一つあ、この授業で一つ、難易度も具体的なものを一つだけやったからワンパターンになったけど、じゃあ授業パターン、3つのパターン、例えばですよ、ね、を使って、あとはレベルも その意識して低いもの高いものを入れていけばこの組み合わせだけでも6パターンの授業ができるということですねそうすると18回ぐらいのコースだとその6パターンを3回りさせるあの 1, が1コースになるわけですからそうするとなんかレベル差とか考え方の違う学習者それぞれに満足をさせられるようなのができるのではないかなということを思いましたはい 最後にまとめまままますすいません長くなりましたすいません、はいま、ずこの発表ではレベル差のあるクラスでのアウトプットに焦点を当てたオンライン授業の実践について話しましたその時に4つのポイントを絞って紹介しました、はい、そして、えー、結論としていろいろ課題はあるものの授業パターンや難易度にメリハリをつけて行えば 有意義な高等コミュニケーション練習授業として成立するのではないかという結論を得ましたはい、えー、ここまで、えー、私たちの発表はここまでですもし何か、えー、ご質問やご意見などございましたら、えー、そのセッションの時にね、あの何か言っていただければいいかなと思いますはいそれでは、えー、ありがとうございました